聖が一点よさこいチームと申しますす初参加ですえ生が一点というのは満天の星空のことを意味しておりますえ満天の星空というのはあの大きな光だけではなくて小さな星もあって初めてえ完成します私たちも大人から子供までそして経験年数みんないろいろバラバラですけどもそれを全部まとめて星空を表現していきたいと思います今日は是非お客様にも参加してていいただいて みんなで一つの星空を作っていきたいと思いますぜひお手拍子、足拍子、お心拍子で応援いただけたらと思いますどうぞよろしくお願いします はいま。